はい、アルカリ性だとより強く傾向が見えることがわかります、えー。ラクラク化学実験の山田です。えー、今日はですね、あの傾向物質代表的な物質であるフローレセインですね。まあ、こういったものですかね。傾向物質であるフローレセインの合成方法を紹介したいと思います、えー。蛍光物質っていうとですね、あの身近なものですとよく知られてるね。 蛍光マーカーカですよねこっちは暗くらいですかね、えー、ともうちょっと部屋を後で暗 く, した暗くして示したいと思いますけど紫外線が当たるとこんなふうにねきれいにこう輝くといったものですよね、まあ、いろんなところに使われてるわけですけどもまず蛍光物質ってどういうものかって話なんですけど、まあ、うんと簡単に言いますと、えー、光にはいろんな、えー、波長の 光があるわけですよね、ね。種類として、ね、で、紫外線ですね。UV。えー、紫の外って書きますのでねあの見えない光なんですけど、えー、と紫外線を吸収して、まあ、蛍光物質っていうのは、えー、とこれ目のつもりです我々があの光として感じられる可視光という形で、ね、吸収して放出する時に可視光という形で観察できる波長に変換すると。 いいうようよな働きをしているものです漢字でねあのホタルの光ってことってねあと勘違いしちゃいやすいんですけどいわゆるあの、えー、とホタルですとか深海魚のチョウチアンコウですとかねあの光る生き物がいると思うんですけどあんな化学発光でちょっとあの混同しちゃいそうなんですけども、ね、ただ漢字でたまたまホタルの光と、ね、それとはメカニズムがちょっと違うっていうことを補足しておきたいと思います。 それではフローレセインの合成方法の紹介です。えー、材料はですね無水フタル酸とレゾルシンですね。これを決まった量を測るんですけども、はい、これはの試験管にそれぞれ加えまして。 操作としては非常に簡単ですね。次は濃硫酸使うんですけど、まあ、使う量はほんの数滴です。ね、なのでガラス棒でちょっとつけてですね、垂らさないように。う今一滴二滴もう一滴入れときましょうか。まあ、こんなもんでいいとですね。濃、は、硫、い、酸入れました。 ね、でこれをあと加熱するだけですガスコンロで加熱するんです ね, ね本当に弱火で十分です、えー、白っぽい結晶が茶褐色っ赤っぽく 焦げ茶色ですか、ね、褐色焦げ茶色になるんですけどこれあんまり加熱しすぎると出来上がった、えー、染料がですね血行物質がですね分解してしまうのでもう本当に簡単に軽く温めるぐらいで十分ですはい、温まりました で,、ね、でこれを またあの少量ですねガラス棒で移すんですけども、ね、ガラス棒で移すんですけども先にあのエタノールですねエタノール少量取っときましてエタノールよく溶けるんですよ合成されたこのフローすねです ね, ここですね焦げ茶色ですね ちょっともうそれらしき色がこう出てきますよ ね, ね相当これであの染料できるので、ね、一旦こっちに戻しておきますかはいですねでこれをちょっと水を薄めて水で薄めてまあそれらしくなるんですけどこれはえっとのりさん残ってますのでね、まあ、酸性色と という こ, とでこちらに、えー、とアルカリ性水酸化ナトリウムを用意しておいてこれもそんなに濃くする必要なくて、まあ、アルカリ性になっていれば良いという程度ですねで。先ほど作ったものを入れると こんな感じでビーカーの大きさはちょっと違って完全な比較にならないんですけどもでブラックライトを当てるとここちょっと今明るいので一旦電気を消しますとこんな感じですねまあよりアルカリ性でよりこう発色するということがわかると思います。 農、はい、粒子さん使いますんでね取り扱い気をつけてください、はい、部屋暗くしてみました、ねはい、アルカリ性だとより強く蛍光が見えることがわかります、ね、蛍光マーカーのとここですね 蛍光物質そのものの紹介は別のブログのページで紹介していますのでそちらの方も参考にしてみてください蛍光物質フルオレセインの合成の方法でした